40周年、もさん40周年、お誕生日おめでとうおお<音楽>もうお っ, <笑>こっちの方が嬉しい<笑> どうもーとみれなチャンネルミーです。<笑>さて、今日は<笑>私だけなんですけども、まあ、レオと私だけなんですけども、ということはどういうことかと言いますと、ともさんの誕生日なんですね、えー。しかも今年は40周年の節目なんだね。パチパチパチパチパチ。 ん<笑>で、えー、去年はコロナ禍ということで、おうちにシェフを来てもら、シェフに来てもらってお祝いしたんですけども、今年は、あの、なりくんのお店、ガレージクラフトで、ささやかながら友人たちとお祝いをしようと思ってます。まあ、サプライズ的要素はあんまりないかもしれないんですけども、あの、みんなでお祝いできればなと思っています。ということで、あの、少しずつ準備をしてきました。 まあ、そんそんな困難なので、よければ皆さんも最後までお付き合いいただければ嬉しいです。それでは行ってみよう。めっちゃ湧とか。めっちゃ多い。一生懸命頑張ってくれてます。<笑><笑><笑>なんて？もう一回言うて。ク、えー、ラッカーを鳴らす。<笑>歌、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、to you でいいんですか。to you。突然ネジじゃなく。あ。<笑> え、そうですね、あの、トラディショナルな方で。<笑>いきます。<笑>そして、ロ、はい、ソ、は、ク、い、を消す。ろうそくを消す。これでもロうソクのつけるタイミング、まずいって、もうつけときますか。十九<笑>分着の出会い場所みんな頑張って急いで。じゃあ、じゃ、間に合う。ミッション完了ならず。間に合う。おしっこ。おしっこちゃう ね, んね。 Um、<笑><笑><笑><笑>ーいでありが と,、ね、とうござ、ね、います。 はははいはい、はい見えへんも<笑>うわすごい。<笑> 40周年、トモさん40周年お誕生日おめでとうおめマリ君、高級シャンパンありがとう あ, ありがとうございます1本3万円すげー美味、うん、しい自分の内は仰いでやる気持ちはどうですか若かりし頃のこれいつのや 男前やったね、えー男前加工 系, 加工系 ち, ょちょっと、ちょっと揃えて、顔40歳、ね、<笑>なんか、ともさん、めっちゃハーネムちゃん、気分はどうですかどうですか弱れ<笑>間違いが<笑><笑><笑><笑><笑> いやいや動画だから。<笑><笑> た, ただで、YouTube を見てもらおうと思うなやん本当だ歳までに千人目指して頑張りましたお年の中にな<笑>い、もっと早くならんかあ、これでしょ趣味を一つ、今年一年でこう出たあ3ややろ違うねんだ 実は今日買ったね、えーえー。何<笑>自分？自分にプレゼ明日届くね。ええー。Amazon さんから。へえー。でよかった。私誕生日プレゼント買ったのに間に合わんね、ごめんな。<笑><笑>それより早くるわ。え何買ったかは秘密？何買ったか は, たかはとりあえず秘密にしとこうかな。じゃあ明日開ける時のお楽しみ。<笑> よいいいいいグ、はい、ー, ンーコロッケ大会始まるよー<笑>え、じゃゃあもうう一回やり直しちゃう最初はグーでけますはで、い、だっってさっきアイ頑張い これから来ました<笑>誕生日の人が食べれるか食べれないかがコロッケ。4人コロッケ誰が言ったっ？みんな言った。誰が言った？最初はグーじゃんけんはーい。おー仲 い, いね、えー、これ。いい勝負いい勝負いい勝負いい勝負。いい勝負いい勝負ね、はいこつテンポよくやってテンポよくやって。最初はグーじゃんけんはーい。<笑> こっちもミカさんも入らなーやさっきーや<笑>い。<笑><リー><笑> <笑>熱い熱いやろうん、優しさ出したらあかんね厳、うん、厳しい、ね、厳しいいねよ、<笑>そん。な30歳の時はな、歳歳時はみんな優ししかった っ, け<笑> 40歳だったた、けどもう厳しいな そ, こだね、そううんてでま あ, あんまいらんかった<笑>、まあ別にそんなにね。 全然うめれわったこれなないい<笑>味どっちゃ美味しい美味しいしよ、うんうんまあ、好きな食べ物にょ っ, とコロッケ言ってにコロッケ<笑>言っっど<笑><け>る<笑><音声>、えー こっちこっちこっちこっちどっち見てるでしょうかっこいい<笑> すごい。 ハハハハハ っちのの方嬉しいいいなやあすすうごごろビビるやろビビってはないけど。いすご いいいいいいいいいここここれこれれれ見見てくださいこれ<笑>これ見たかかよよすすすすごいすごいすごいすえごすごい、ありがとう。 さすががセンスがそのビンスは飲み終わっててても置いておいてまや置いおおきこれで、うん、ありがとう。 いいじゃない。いいいいじゃななと私がそそれれれ使おうう<笑>あ、ち<笑>ですす、ねうん<笑><笑><様><笑><ービ> おすごい。で<笑>もこんなアロハが似合う男になりたいな。似合うよ似合うよ、ね、似合う似合う。いやいやいや。似合うがね<笑><笑>。それね。精神精神画像ですかこれ。ありがとう。チーズ茹で。キアミさんが選んでくれた理由は基本あの赤の辛口のフルボディの。 食べるね。系の南アフリカ。分かってるね。プラスジャケット。これ大事ね。何個いいかジャケット。間違いない。あっちに絶対違う思います。ヤマかブラタ？ヤマアラかハリネズミかっていう問題で、ね。モグライ。モグラ。<笑> ちゃん は, やもうらいはこんあ、バカなの すごいちょっと、まあ、あの…本気の本気俺がなんかいだれこのらやそんなんありがとう<笑>だから。 あ、その開けな、面白いとかわからないやつ。まあ、開けても面白くないと思う。この<笑>開けほうがいいんちゃう。<笑>どうすんの。も<笑>う箱、ほろほろやね。<笑><笑>開ける前のほどおもろい。<笑>ポケット入れ、ポケット入れてきた。チョコレート。ふにゃふにゃな<んか><笑>みやみやだって。<笑>どうしてんこれ。<笑> ああのの車車や排排排排気気気気口口ってま あ, あ, あ, あうちの車でも。 営業者連のーいんいじゃななでしょうかおーおーなるほどどあ、トトッッププガガンン的的なな感じ笑笑ええるるやつこれ笑えるよこれはトモはっちぼどっ ち, トモはどっち <笑>トモゴ、どっちとととととっっっっっちトはトはっちトはっちちああありりががうう嬉ししいいいめめゃゃんんんのやややつ見ててさ<笑><笑><笑><笑><笑>てここて羨まかかかたおでもょるよそれ<笑>正解<笑> 誰お前かかぶ<笑><笑><し><笑>ってるってそれ<笑>俺らが着る日は着たあがん<笑>んかでんでな<笑><笑>ってことはこのペアをこの二人にあげればいいからそういう スタンレーシステムや<笑><笑><笑>んなシステムす。<笑>い ああああああああすごいあすごい劇化のとか書いてるんだ、ね、これ誰おるあこれすごい懐かし い, 懐かしいやろあエンドオールでエンドオールなんやろオールってオー ル, ル, ー ル, ルそう言われな出演してもないから許可もらわれね<笑>ありがとうす<笑><笑>、はいありがとうはありがとう言えるかな りまいい何の時の時顔なが<笑>うハハハハ <笑>あう<笑>あのいいねいいねいいねいいね。 私からのプレゼントは Apple Watch でした。なんとか翌日に届いてホッとしました。というわけで、今日の動画はこの辺で終わらせていただこうかなと思います。いつも応援してくださり、本当にありがとうございます。もし、この動画が良かったよ。ともおさん、お誕生日おめでとう。いい友達を持って本当に良かったね、と思っていただけたなら、チャンネル登録、いいねボタンで応援をしていただき すると本当の本当に励みになります。皆様あっての我々でございます。なのでそのあたりの方もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。あ、それから昨夜とさんが言っていた今年頑張る趣味の箱も届きましたよ。今日はそれを見ながらお別れです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。<笑>えー、じゃあまたね。なんかすごい大きくない？何、えー？何？何？何？何？何？ 来ますウクレレって書いてる<笑>え昨日もらったシャツいやこれ、キロってことやろえいやサイズって言ったし、すごいなさすがキヨミさん<笑>すごいキヨミちゃん知ってたかのように<笑>見て シューナーナと色ろ小物も付いてるケース付きいやウクレレでもなんかいいなと思っててな し, してほしいと思っててなてえー、色も可愛いめっちゃわざと全部同じ一色のやつにしてちなみにサイズちっちゃいのにしたからソプラのそういうのあんねんやうん 大きくなったらちょっとずつ音が低くなる<笑>めっちゃびっくりしてる